皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2023年1月13日、パラザードの地下牢に、キモ可愛い魔物がいると右上で教えてもらいました。そういえば、こんなのいたような、いなかったような、初めて見たような、見たことを忘れているような、不思議な感覚です。場所はここですので、知らなかったという人は見に行くといいです。キモ可愛いです。 ガルドドンも遊び人的にはダメな相手でした。ブーメランを持っているおかげで、なんとかみんなの足は引っ張らない形になってます。レボルスライサーが入るので入れましょう。あとはパルクンテの効果に期待するだけです。ビックリルーレットはダメージ源として普通に優秀ですので、自信を持って撃ちましょう。それくらいですね。明日からが本格的にきつい気がします。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。